です。それではチームの代表の方にインタビューを行います。皆さん拍手でお迎えください。よろしくお願いします。お願いします。春長の今回の演舞の見どころをお願いします。はい、阿比ラ町から来ました春長です。 僕たちの演舞の見どころは人数が少ないからこそ一人一人が輝くというのをテーマに頑張ってきましたぜひ一人一人注目して見ていただければと思いますありがとうございますでは最後に意気込みをお願いします初参加ということで一生懸命頑張ります雨も降ってきましたがき飛ばすぐらいの元気で頑張っていきますよろしくお願いしますありがとうございます それでは演舞の準備をお願いします。改めまして。続いて踊っていただくのは。春るの皆さんです。二千二十年。 胆振りは安平町に誕生しました春名座でございますそして今2年の時を経て初舞台を迎えることができました皆様の温かい眼差しと拍手を糧に私たちなりの花を咲かせますそれでは踊っていただきましょう春名座の皆さんですど う, ぞ ど, うぞ、はい、どうぞ皆さん ようこそ、えー